サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞きビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した何ちゅう船じゃ空を飛んで敵の方位を脱するとはじゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞビッグマムの食い患いは 食いたいものを口にするまで決して終わりゃせんサンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだなジンベ、聞こえるか誰か答えろルフィ、無事なのまだ船に鏡があるだろう男部屋とか風呂場とか に何言ってんのそしたらあんたどこから帰ってくんのよ早く死ねえと敵がそっちになだれ込むぞ俺一人じゃ止めきれねえさっきの強え奴が目の前にいるこいつ一人に集中させてくれ 鏡を割って船の中にある鏡全部だけどそれじゃルフィーがルフィーの邪魔をしたい船長命令よ急いで鏡を割られたか確かにこれだけ船に照らしていきない。ダだがお前は俺にはそてない だなわたしたちはサンジくんにケーキを作ってもらってビッグマンを止めに行く あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よいいわねわかった飛ばすからちょっと待ってろエオレックスバズー カ, ーーカっトングオイラ常しとめるあがれ持ち地面が持ちになった 何とか勝負するのもおこがましい どうやらその状態長くは持たいんよそうかイヤホースの時間切れか逃げるぞなるべく遠くへんとか10分逃げ切らねえと吐きのしじゃ絶対かなわねええ まで休めそうだありがとうエザブジだよ大体何のつもりだいここはもう鏡の外だ逃げたきゃ逃げればいい秋は消耗するもんだい長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなるえ、ッエッバカな上で戦闘のことには頭が回るのよ それじゃダメだ。天人職、武装職、覇王職。なんとか二年で、基礎までは叩き込んでやるつもりだ。あ、う、あ、ん。だが、鍛えるとなれば、私は甘くないぞ。おう、そのところだ。よろしく。 よろしくお願いします、レイリーさん・サンいや、レイリー先生、師匠いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって俺にも見えるかな、少し未来。 を超えたい俺全力のあいつに勝ちて1億の男に質問に答えなぜ戻ってきた逃げたと言われる恥より死を選びに来たかそれとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか 俺に勝ちに来た俺に勝ちに来たそんな選択肢は用意していないさっさと上がって来い本気でやるウィスウィスなんだ俺んの見聞所に近づいていく 前にも攻撃は当たるんだすげえのはうちの能力じゃなくて危険文色なんだろうああ俺は効率よく避けているだけ秋で未来を見れば可能だがそれを見極めたこところお前が立てる道理はない秋は実験の極限状態にこそさらに開花する もと向き合うとのお前はますます強くなるこいつやはり、低確率で俺と同じ未来を見てやがるな早々に消される。ら、万が一もあるな落ちえっお、うん、落ち <笑>何がおかしいんだお前らお男の勝負に嘘<笑>っぺない援護などするな<笑><笑> 悪かった針一本に気づけなかった俺も間抜けだ海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ避けきれなかった俺が悪いならば麦わらこれでああそうだ終わりか<笑> 受けてたとこれでもしお前がもう答えた。 れバケモンみたな武器はないだ したとは思わねえス<ロー>スんんとか嬉しいウエシー なあがつうばん カケ ッ, ッ, ット うわ<音楽><音楽> いつかお前はビッグマムを倒しに来るのかもちろんだ俺は海賊王になる男だ<笑>ずいぶん未来を見てやがる 片栗に勝利しミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ2人は仲間たちのもとへ急ぐしかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ万事休すかと思われたその時奇遇だなサンジ俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた一た達ジェルマク6の援護で窮地を切り抜け 逃走を再開するルフィとサニー号だルフィたちは無事サニー号にたどり着き仲間たちと再会を喜び合う一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいたなんて美しい瞳だよし調理開始だ完成だビッグマムを止める 最強のウェディングケーキ<笑><笑>プリンちゃんルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかったおいサンジさ最後に一つだけお願いがあるの。 あれプリンちゃん最後のお願いって何惨時奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。